皆さんどうもりです髪の毛切っちゃいました<笑> 3年ぶりのショートカット、うん、今回はちゃんと美容室行って切ってもらったよえー、っと日本来てえー、っと髪切ったのを5回目<笑>かなうん4回は最初の4回はねえー、っと 1,000 円カット だってケチってるもんそんなお金ないもんあのあんま髪の毛に火をかけたくないっていうかあとシャンプー使わないからシャンプーされるのは嫌だ嫌だよ<笑><な>んか<笑>あの一応こう編集なしであの動画撮ってアップしようと思ってるからねいろいろミスがあるかもしれないけどまあええー、わ<笑> で, やなでも今あの今回行った美 容, 美容室はね、あのー、オ, ーガニオーガニックのシャンプー使ってはるから行っちゃって<笑>で飛び込みでねまあ飛 び, 飛び込み飛び込みといってもその時ちょっと忙しかったから午前中行ったんかな。 大丈夫だよって言われて、じゃあ一一時に来ますよ、<笑>また来ますよ言って呼で行って、これはですね、あの一日のこと、あえっ、ー、と一週間前やな。<笑>でめっちゃ面白かったよ。たまらんほど面白くて、えっ、ー、とまあその切り代っていうか。 すごい楽しみにしててでアメリカでもうリアリティがあるけどモデルさんタ イ, タイラバンクスのアメリカスネクストアメリカスネクストアメリカスネクストトップモデルそこはやっぱモデルさんがねあのやっぱこう メ, メイクオブーバー変身っていうかもうちょっと売れるようにあの 髪の毛が長い子はあの、むちゃくちゃショートにあのこう切られると切られる<笑>文法おかしいんかな<笑>でその子たちはいつもむちゃくちゃ泣いてるあ髪の毛もう切らないでって泣くけど私もう真逆やねん。<笑> もう正反対もう最初あれ切った時はもうめ<笑>ちゃくちゃ嬉しくてでここね刈り上げてる<笑>あれもあのー、最初はもうこれぐらいのな長さやってんけどこの辺は。でも前 そういういに切ってもららっってで伸びたらなんかめっちゃブサイクやここでもうちょっと短く切ってもらって「いややっぱりこれあかんな」って伸びたら「ほんまダサいから」もうちょっともうほんまにうの男のカットのように切ってください」って言って「刈 り, り上げていいんですか?」って「はい刈り上げて<笑>」。 あ前は、ね、こうサイドがねこっちが刈り上げてたあの10代の頃は あ, ーあれ一番戻りたい髪型やったらあれやね昔の写真見たらめっちゃかっこよかったもんこっち刈り上げてこっちちょっと長くてこっちもちょっと長くてなんかめっちゃかっこよかっただから 今, 今度はボブカットを。 ちょっと伸ばしてかわいいボブカットにしてでもここはちょっと刈り上げるでもこうえっ、ー、とお下ろすときに見えないだって仕事のあれやから<笑>だからいつかほんまに自分あの自由な姿で。 いられる仕事をしたいなと思ってるけど、まあ、今の仕事も楽しいけどそこだけちょっと自由にできないからちょっと悲しいけどまあねでえー、っとちょっとジャスティン今はそんなにジャスティン・ビーバーに<笑>似てないけど最初はねなんか途中でねわこれめっちゃジャスティン・ビーバーやけどなどないしようと思って。 でこっちもそもそももうちょっと長かったけどやはり前髪がねあの す, すぐ伸びるっていうかあのどこでも、まあ、同じように伸びるけどやっぱ前髪が こ, ここね伸びるからもうすぐ分かるんですよ。でこっちやっぱ伸びるとちょっとね<笑>あの何も見えないから面倒くさいし「もうちょっと来てください」って言って。 で公開はしてないけどあこれはやはりあの今はいいけど多分二度とあのこの長さにはしないよねあの最初からもうちょっと伸びた方がいいんかなこれはちょっとボーイッシュすぎっていうかんでも楽しいよ楽しいのは楽しいむちゃくちゃ楽しい<笑>ほんまもう さんも笑ってたよ初めて病室があんな楽しかったよ。いろいろ話をしてて変わってるなーって言われてあそう。<笑>せやねあとあ一つ話してたのがの姉妹関係っていうかあの絶対姉と同じカットにし た, したくなくて。 もうなんか真似してるとか言われるからやっぱ姉妹そういう姉妹関係はどこでも一緒やなって言われてでいっぱいその兄弟の話をしててでえー、っと最近妹も結構短くまあ、この辺かなボブカットにしてて前はもうほんまにもうむちゃくちゃ長かったよ。で その姉妹3人はショートカットやけど逆に兄が今でもずっと前からやねんけど髪の毛が長い髪かながせやねんブー<笑>だからちょっとおかしいかな<笑>でうんあそうですよもう一つの話は小さい頃はねあのー、私ずっと ほんまにもうショートでもうすごいボーイシュだったけど妹がねあのすごい長くてちょっと妹の方が天然パーマになりがちっていうかもうちょっとこうかわいいんかな、うん、で小さい頃はやっぱほんま白やってもう今も実現やねんけど年取るとあの なんてもうほんま小さいこれはほんま白かったよほんま白もこれぐらいの白<笑> で, で妹はそのちょっとね天然パーマで白くて天使みたいな姿だったかなそれ で, ですごいみんなに可愛いがってもらってそれは私は 羨ましくてある日<笑>ちょっと美容室ごっこしようって言っててでトイレ行ってハサミ取って適当に妹 の, あの髪を切っちゃった全部じゃないけどなんかあっちこっちちょっと長さ<笑>めっちゃおかしかった一応長さはあって まだあったけどなんかあっちこっちちょっと切ってる感じでえー、っと次のやろうであのそれおかんが分かったらすごい悲しくて「あんたたち何やったの?」ってで確か次の日保育園行ったら同じ保育園通ってたね。 でなんかまあやっぱポムに<笑>あれまだあのちゃんと切ってもらってないからポムでこう結んででそれを保育士が直したら「え髪の毛えっ、ー、とどなさしたん?」って聞かれたら妹が「姉、ね、ちゃんと病室ごっこうやってたよ」ってう<笑>れしくて。でそれは 今でもあの妹とその話をしてたらあの妹がね特にその悲しい気持ちはなくてうれしかったよ<笑>とりあえず<笑>。そんなだって本人分からないからやっぱ大人がこう可愛くて可愛くてそのままずっとしたい気持ちやねちょっと文章おかしかった。 <笑>まあそんな感じでえー、っとほんまにほんまにほんまに楽しかったよもうすっきりしたあ夏やな<笑>これから伸びるの楽しみにしてるどんな感じに伸びるのかうん楽しいやなで次はどんなカットにするかそれもちょっと楽しみやな<笑>うんあとせやなえー、っとちょっと待ってよ ちょっっと待ってどこ置いたんやろうえっと一応サンプルでああどこ置いたああの今トイレに置いてるからそこはもう行かない<笑>あのサンプルこれぐらいのサンプル の, そのシャンプーオーガニックのシャンプーをもらって私シトラス一番あの香りが気に入ってたからシトラス選んででそれぐらいあと全然自分でも使えるから。 めっちゃ嬉 し, 嬉しくてでそんなに頻繁に使わなくても量もそんなね大量に使わなくても全然あの済むからあの長生きするようにもちろんそ の, あのシャンプーはねあのあの店でまた買えるけどケチってるからねあんまり髪の毛に火をかけたくないなぜかあ。多分前は 自分で切ってたから渋滞の時に刈り上げるのも自分でやってて<笑>ああ自分でやれたらあなんかこう他の人にやってもらってお金払うのがなんかあれやねんなあんまりしたくない、うん、でもやっぱこうちゃんとねもう綺麗に切ってもらってそこはやっぱ価値があるかなうん<笑>そんな感じで うん、あの一応元気してますもうお仕事も一番忙しい時期があの終わったっていうかもう少しずつ終わってる感じまだまだちょっと忙しいけどとりあえず一番こうストレスな時期が終わったからあーこれから楽しみやなうんではまたバイバーイ